椿と水仙、雪の結晶を使った冬の壁面飾りの例です椿の枝はハトロン紙を幅4、5センチに切ったものを用意します大きいサイズの椿や水仙、り紙の雪の結晶の作り方は別の動画がありますのでそちらをご覧くださいまず壁面いっぱいに台紙になる紙を貼ります 下の方には水仙の花を貼ります。上の方にハトロン紙で椿の茎を貼ったら、先のところに葉っぱを貼ります。それから椿の花を貼ります。空いているところに雪の結晶を散らします。葉っぱが少なかったので作り出して、雪やコンコの文字を加えました。 水仙の花は画鋲で貼っています。一度貼った後、少し下がって全体のバランスを見ながら位置を調整します。椿の枝の形を考えながら木工用ボンドをつけ、ハトロン紙を少しずつ折り曲げながら貼り付けていきます。長さが足りないところや枝分かれしているところはハトロン紙を付け足し、 長すぎるところはハサミで切ります。枝先に葉を張るとき、画鋲が見えないよう、葉が重なっているところを止めます。花を張るときも画鋲が目立たないように、花の根元に近いところを画鋲で止めます。雪の結晶の切り紙は、台紙にスティックのりをつけて、その上から貼ります。 これ以外にも背景を濃い色にして白い雪の結晶を散らし、白い水仙や白い椿の花を飾っても綺麗です。飾る場所に合わせてレイアウトをお楽しみください。